強く推奨万策のサングラス強く推奨万策のサングラス強く推奨万策 の, のサングラス万策のサングラスあれはなんですか今朝からずっとあの調子なのよあ<笑>。あうん。私としたことがツイッターを乗っ取られていたようです なるほどここは関西人として突っ込むべきところなんでしょうか私も春ごろからそういうリップもらってたなまだ流行ってるんだどんなスパムアプリを連携してたんですかその推論は非論理的だ少尉私は自作の名言ボットしか連携させていないパスワードも128文字ここまでして乗っ取られるとは。 それ他のサイトでパスワード使いまわしてたんじゃないさすが館長論理的あそうかどんな複雑なパスワードでもいろんなサイトで使いまわしてたら1箇所から流出しただけでもヤバいとそれなら今頃、カ顔ブックとかも乗っ取られてるんじゃええ でも正直、サイトごとに変えると忘れちゃうのよね。まあ、さすがに128文字を何個も覚えられないですからね。いや、1個でも覚えられる方がす。ごいよパスワード管理ソフトがあっても、なかなか全部はね。ですよね。そこそこ楽で、ただ使い回すよりは、多少はマシな方法ならありますよ。え、どんなの簡単です。 パスワードを使い回すときにアレンジするんですまず、なんかいい感じのパスワードを作りますなんかいい感じのパスワードだねこれが使い回すパスワードのベースとなります、うん、そして、このパスワードを example.com で使うときは example の頭の2文字、つまり E と X ですねその大文字とマイナス記号を さっきのパスワードの頭に合体します。合体。こうして頭に e x マイナスを付けたパスワードが完成します。そして二個どで使うときは代わりに n i マイナスを頭に合体。合体。こうすることで。 仮にもし EXAMPLE.com でパスワードが流出してもそのパスワードはニコ動やツイッターでは使えないということになりますなるほど勝利人間にしては論理的だ頭いいでも EXAMPLE のサイトと e x o d ス s のサイトではパスワードが同じになってしまうのねそうですね複数のサイトから流出すると法則が見破られてしまいますしまやらないよりはマシ程度ですね 結局それだけじゃダメなんだねあとパスワードの作り方は必ず自己流にアレンジしてくださいみんなが同じ方法を使ったら無意味ですから少佐君分かった至急他のサイトのパスワードも変えることうちの社内システムも含めてね10分でやります5分でやってあいあいマンこれで一安心と。 のサングラス強のサングラス強策のサングラス。きました